右郷の州の野郷がまた新たな局面を迎えているようですどうも政治いろいろの学なぶです共産党に食いつかれた立憲民主党首脳部を一新して何とか過ちに放火かぶりをしようと必死のようですね FNN プライムオンラインの記事を引用します。立憲民主党や日本維新の会などの野党が共産党を外した形で国会対策のための新たな協議の枠組みを設けることを検討していることについて共産党の小池書記局長は野党の立場が根本から問われることになると不快感をあらわにした。 立憲民主党や日本維新の会、国民民主党などは国会対策のために各党の国会対策委員長代理のレベルで協議する枠組みを新たに設けることを検討しているが共産党は参加を呼びかけられていない。これに対し共産党の小池初期局長は14日の記者会見で立憲側から共産党以外の立憲 維新、国民などで情報交換の場を作るという趣旨の説明があったと明らかにした。その上で小池氏は、野党間の共闘でも維新を自公の補完勢力として共闘の対象にしないことを確認してきたとして、維新を野党として協力の対象とすれば、野党の立場が根幹から問われることになると不快感をあらわにした。 また、共産党は外されたと受け止めているかとの質問に対し、そういう扱いをすれば、野党の立場は根本から問われると重ねて強調した。新たな協議の枠組みをめぐって、立憲幹部は、少数野党との情報共有の場だと説明した上で、今後、共産党に丁寧に説明していくとしている。一方、 維新の幹部は、我々は与党の補完勢力と言われているが、野党の枠組みに初めて協力することで、与党への牽制にもなると狙いを話している。とのことです。以前、連合の新会長、吉野智子氏が、立憲民主党と共産党の共闘について、あり得ないと発言したことは、当チャンネルでもお伝えした通りです。 連合は旧民主党から続く立憲民主党の代表伝であり、ここの協力を得られないということは立憲民主党にとって大打撃です。相当ショッキングなニュースだったことと思われます。もともと今の連合は反共産色の強い組織であり、共産党との共闘を打ち出した時から、こうなることは目に見えていたにもかかわらず、 共闘に踏み切った枝野旧執行部の見る目のなさは異常とも言っていいものでしたが、今の泉執行部はこの共闘を過ちと認め、なんとか共産党と距離を取ろうとしているのでしょう。一部の立憲民主党の議員が吉野智子氏の発言に対して、信念はあるのかという反論を出していましたが、その言葉はそっくりそのまま、 立憲民主党に返すべき言葉だと思います。連合の協力が得られなくなることを承知で、共産党との共闘を選択したのであれば、その信念を貫いて共闘を推し進めるべきですからね。政策のポリシーなどは別にして、今回の一見で言えば、共産党の小池氏の方が立憲民主党より筋が通っていますね。 どちらが先に言い出したのかは定かではありませんが、立憲民主党は衆院選に勝てる手はずとして共産党との共闘を言い出したもしくは受け入れたわけです。結果は大惨敗。共産党との共闘は勝てる手はずどころか大惨敗の主要因だったわけですね。立憲民主党が共闘を過ちと認めるのであれば、まず共産党に対して 共闘は失敗だった。やはり我が党と共産党とでは推進する政策も違うし相入れない存在である。共闘は白紙に戻したいと堂々と申し入れるべきです。それもせず情報交換の場を作るなどというおためごがしの言い訳をされれば小消しならずとも起こるのは当然でしょう。しかも立憲民主党の魂胆は見え透いています。 共産党は選挙に勝てるパートナーではなかったわけです。であれば、国民に人気の高い維新の会や、なぜか時折覚醒する玉城氏率いる国民民主党と手を結んだ方が選挙に勝てる可能性は高いと見ているに決まっています。つまり、立憲民主党が推し進める野党共闘とは、理念も信念も何もなく、ただひたすら 自分が議員で居続けたいがために他党を利用するという何とも浅ましいことこの上ない欲望から来ているものとみてほぼ間違いないでしょう。日本共産党の衰退は火を見るよりも明らかでしょう。平成18年には40万人を超えていた党員も令和元年には約28万人にまで減少し、機関し、 赤旗の購読者数も100万人を割り込んだと言われています。平成26年のデータですが、党員の平均年齢は 57.2 歳。一支部の話ですが、大阪の桃谷東平支部では平均年齢72歳と言っていますね。8年前の平成26年で平均年齢が 57.2 歳と言いますから、 そこからもし若い党員が一人も入っていないと仮定すれば、今の平均年齢は60歳を超えている計算になります。かつては全国の選挙区で候補者を立てることもできていましたが、それも今は昔、共産党単独では一選挙区一候補者を立てることすら難しい状況になっています。無理もありません。共産党の政策ポリシーは、 現代社会では全く通用しないお花畑の論理であり、安倍独裁、自民党一党独裁を求断する割には、市委員長の独裁体制が20年以上も続いているという二枚舌を平気で続けるその姿勢に国民の支持が集まるわけがありません。その共産党にとって立憲民主党との共闘は渡りに船だったわけであり、絶対に 話してはいいけない蜘蛛の糸だったわけですだからこそ、衆院選で大惨敗を喫した後も、来たる参院選での共闘を唱え続け、枝野旧執行部が退陣した後も、泉新執行部に対し、断るごとに共闘の意味を解き続けてきたわけです。泉執行部が共闘白紙の姿勢を見せ始めたことは、共産党にとっては死活問題なわけですね。 しかしながら、この流れは止まらないとみていいでしょう。泉執行部は、江野旧執行部の失敗を目の当たりにしていますし、連合、吉野智子会長の言葉もあります。共産党に対して白紙撤回を宣言することはないかもしれませんが、緩やかに緩やかに共産党との距離を取ろうとしていくとみて、まず間違いありません。 今回の一件に限って言えば、共産党の言っていることの方が、立憲民主党に比べれば、まだしも理が通っています。一旦共闘を決めたのだから、一回の選挙で負けたぐらいなんだ。これからも国民の支持を得られる日まで共闘を続けるべきだ。という言い分には、まあある種の信念のようなものも感じられます。こう考えると、 立憲民主党の崩壊は意外と近い気もしますね。維新の会や国民民主党に倶り替えし、何とかして延命を図ろうとする議員が続出する気がします。やはり、うごの州はどこまで行っても、うごの州でしかないということなのでしょうね。ということで、今回の動画は以上になります。ご視聴ありがとうございました。チャンネル評価、